こんにちは、G です。今回はちょっとマニアックな話題です関係ないと感じる方が多いかもしれませんがしばらくお付き合いをターミナルの話なんですよ Linux ではどのディストロでもターミナルのお世話になりますしすべてのディストロにターミナルソフトが用意されています ターミナルソフトは基本軽く起動も早いんですが頻繁に使う時邪魔なこともありますそこでドロップダウンできるターミナルのご紹介です役あけと言いますなんじゃその名前は発音がわからんと外人も言ってるようです語源は イエットアナザークエイクだそうです。日本人からすればいい名前じゃないですか。焼く明けですから。外国の方も見ていただいているので簡単に説明を。焼というのは体調変化が起きやすい年齢のことで病気や怪我に注意という 1000年以上前からの言い習わしです。役分けは役が終わる年でこれから良くなるという象徴です。男性なら27、44、63歳。女性なら21、35、39、63歳が役分け。漢は9代。 本題に戻ります。役分けは KDE 用に作成されたターミナルで、今ではほとんどのディストロで利用できます。情報は画面のサイトですが、ウェブで役分けを検索するとたくさんヒットします。MXLinux では標準装備されていますね。今回は m a n j a r u 部分2、Ubuntu Ubuntu MATE、Raspberry Pi OS、Endeavor にインストールしてみます。マンジャロではソフトウェアの追加と削除を使います。役明けで検索してインストール。役明けはワンキーで上からドロップダウンしてくるターミナルです。 一度役分けを起動すればワンキーでターミナルをオンオフできますデフォルトでは起動キーは F12 に割り当てられていますが変更可能です要は F12 キーを押せばターミナルが出て再度押せば消えます役分けウィンドウ右下に 4つアイコンがあります赤い×アイコンでセッションを終了してウィンドウを閉じます白い×アイコンは「役分け」のアプリの終了ですハンバーガーアイコンが設定クイックオプションでフォーカスが失われても開いておくがチェックされています これは役分けの外にフォーカスされたとき役分けを残すか消すかのスイッチですハンバーガーアイコン左の白いドットアイコンでもクイックオプションをオンオフできますちょっと感じが暗いのでかっこよくカスタマイズしてみます他のディストロでも カスタマイズの流れはほぼ同じです役明けの設定では挙動やサイズスキンが変更できますが特に変更が必須な事項はありませんキーボードショートカットを設定はキー割り当てが分かりやすい役明けの起動キーもここで設定できます 使い勝手や見た目を変えるのはプロファイルですね。プロファイルの管理を選択。プロファイルを作って自由に設定できるはずですが、標準のコンソールのプロファイルとバッティングするようでうまくいきません。なので、コンソールのプロファイルも変更して 共存させないといけないようです普通にターミナルとして動作しますターミナルウィンドウ内の右クリックでコピペやエンコード変更ターミナルログの書き出しはスクロールバックにあります左端のアイコンまたはタブバーの右クリックで シェルを追加できます分割ターミナルも使えます役分けを自動起動させればいつでもワンキーでターミナルが使えますよねマンジャロの場合の設定は KDE システム設定を起動し起動と終了を選びます 自動起動を選び Add ボタンをクリックして役分けを選択します Ubuntu ではターミナルでインストールします画面のようにタイプ役分けはもともと KDE 用なのでインストールされるライブラリが多く少し時間がかかりますサーチして、 役を起動操作方法はディストロを問わず同じ感じですねでも問題がありますショートカットキーで非表示にした後再表示されないんです システムモニターで見ると死んでないのでキー認識にトラブルがあるみたいキーアサインも変えてみましたが同じ結果これじゃ使えないですよね次は Ubuntu 待て画面のようにタイプインストールは Ubuntu と同じですちょっと試してみます ででは大丈夫のようですね。コンソールのプロファイルを調整して仕上げはこんな感じ部分 u と違って使えるようなので自動起動も設定しますメニューでスタートで検索して自動起動するアプリを起動もう一度 メニューで「役分け」を検索し自動起動するアプリにドラッグ待てにも役分けは似合いますねターミナルで画面のようにタイプ。 訳明けを起動してうまく動いてるようですねところが問題があります長いコマンドをタイプした時カーソルポイントの位置がずれてくる。 ターミナルではスペースも敏感なのでこれはミスを誘いますねまあこれじゃ使えないですよって打ち切り設定などはキャンセルしますターミナルで画面のようにタイプします 役分けを起動してチェックしてみます動作は問題ないようです自動起動もやっておきます KDE システム設定を起動し起動と終了を選択 自動起動を選んで「a ッドボタンをクリックして「役分け」を選び「OK」ボタン役分け良さそうでしょう私の場合お気に入りアプリになりましたただラズパイ OS と Ubuntu22.10 では問題があって利用できません 役分けのバージョンか OS 側なのか原因は不明ですが将来のバージョンで解消されるよう期待しましょうご覧いただきありがとうございました近所にドラッグストアがオープンしました東日本の方にはなじみが薄いでしょうが ススモスというドラッグですここ現金払いのみポイントもありませんその代わりそこそこ安いし食品が豊富なのでスーパーよりもよく行きます近所に鶴ハ系もあり価格競争してていい感じ。 ウェルシアや松本清は高く感じてまずいかないですねところでコスモスで有名なのはものすごい数の防犯カメラ資格なしって感じこりゃジェームス・キャメロンに知らせて 3D モデリングに利用できないかな ではまた次回。